はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はですね玉川駅にございます麺屋キオさんにお邪魔しておりますこちらのお店は家系のラーメンを提供しておりまして今回は5種類のラーメンをいただきに参りました今ね料理の方を作っていただいているので完成まで少々待ちたいと思います はい、といととうことでただいま1杯目到着いたしましてこちらの方がね今通常一番看板メニとなりますイチラーメンの具材がね全部のせたなっておりますそれでは、はい、早速といただきます家系なんでねまずこのスープをいやこれ濃度すごいなうんま スープ自体ね骨の濃度これはねすごい高いんですけど醤油とかのその塩分に関してはそこまで高くないので濃いんだけどとっても食べやす い, <笑>ごめんなさい んう少し目。<リ> <gonfles> <你要 Kathryn Geralden> <over> <ett trigger> お茶りいたしました。こちらがね、ええ、背脂醤油ラーメンだそうです。背脂ちゃっちゃ系、めちゃめちゃうまそう。いやー、いただきますと。うん。大変にね。ああ、これも、ま、う、あ、ん。うん。うまい。結構ね、すっきりしてるんだけど、背脂のね、コクがあるので、うまみがね、これ強い。 麺の麺はさっきのラーメンと違って細麺のちょっとスライド麺な感じですね。うん。うま、ん。でもうまいな。うん。で先ほどの。 方は家系ラーメンなんで麺がねあの高水気味なんですけどこちらの方は結構ね低水のあツっとした歯切れのある麺でこれがねこの醤油ラーメンのこの製油のコクとものすごい合いますよ、ね、いやこれはねこれで、ね、またうまんないよ。<笑> はただいま3杯目ですね到着いたしました平日の夜限定で提供している油そばだそうです<笑>トッピングもねかなり豊富だね<笑>、は あ, じゃあとりがとうございます、えー、いただきますよし麺はあやっぱそうね太麺ですねちょっと混ぜる前に麺だけで<笑>あっ<ー><笑> 思うけど、思ってないか。不思議。うん。あ、うまい。<笑>あっさりとしたなんか醤油ベースのね、お好み焼きって感じかな。カツオの香りが強いので、旨味も強いし、香りも強い。 うんうん、ちょっと味変用入でこのラー油とマヨネーズもだいたの材料でこれ入れていきましょうありがとます めっちゃうまい、これ<笑>こちらのメニューで、この追い飯がついてくるみたいなんで最後、ご飯、入れちゃいます<笑>いや、これ、ね、めっちゃめっちゃ弱そうじゃない<笑>な <笑>うん間違いないね<笑><笑>うん<笑>、うん<笑>うん、<笑>ただいま4杯目到着いたしましたこちらがね G 洗浄のポキオというジャンルでいうと GK ラーメンになる限定商品だとなっておりますまたね全然見た目が違うんですよね<笑>ちょっと楽しみ タミに食べたねあっさりの背脂醤油に関してはそんここまで乳化してない感じなんだけどこれはねもう完全に乳化系のスープになってて普段ね食べるような二郎系とは若干もちろん系統は異なるんですけどこのニンニクの風味とかね脂の甘みが効れ て, てめっちゃ美味しい<笑><笑> こ, れねこれ、AK、のね家系の太麺とも違ういそう<笑> うん、かなり角もしっかりしてる太めですけど、これがね、ものすごく合う、スープがね、しっかり染んでて、しょっぱさとか、うまみとかも含めて、ガッツリしてる。 <笑>はいということでただいまね5杯目到着いたしましたこちらがグレンのポキョという辛いラーメンなんですけれどもこのメニューがね、えー、通常1から2から3からで今回いただくこの終焉っていうレ ベ, ベルのものがありまして今回の終焉食べきった方には終焉の復讐っていうのがあるみたいでそのさらに上に完全幸福っていうの 簡単にね、辛い。もう完食したしなら食えないんですけどやばいやつがあるらしいんですが今回は、えー、通常ね頼める辛さの中でも一番上の一応終焉っていうものを注文させていただきました。<笑>ということで見ての通りねスープがねすごいのよとろとろなのもよ<笑>とりあえずこの5杯目の辛いラメンいただいていきます<笑>いただきます<笑>すーごいこ、ね、これ。ちょこれ。これスープから 10円でも結構辛いですよこれ。頭から喉にはガンってくる辛さですね。はい、なんかあのすごい痛い感じじゃないですけど、はい、これ完食した後になんかもなるのはなんとなくわかるぐら い, いは辛いです。<笑>いーおーい<笑>お、そこそうふふ。あ、怖。怖、怖、怖、怖、怖、怖、怖、怖、怖。 本当はね今日はあの撮影をする前にお店の方とメニューの相談をしてたんですけどもう一発目から終焉の上行きますって言われて完食したらってルールがあるんでって断ったんですけど断ってよかったここね限界だ俺の評価ちょうどよかった<笑><笑><笑>本当に思っちられますこの辛さは全然 私は食べれません。<笑>美味しそ う, そうじゃないですか。<笑>お口でごとにスープの旨味が残るので。はいはい、言いながらも最後まで皆さんスープだけちょっとずつ飲むっていう<笑>、うんあ。うん。 うん、ちょっとこれいっちゃいますか、うん、は, はいということで、えー、ただいまねごは、えー、ラーメンいただきまして動画見てもらったら分かる通りこの家系からねこのあっさりだったり辛いのも